違うもん、ね、違いますい環急線は乗りたいです。<笑> 地下鉄の基本は1400円で大きい、うん、でそのちょうど南大阪線でも吉野線は JR と一緒で京都に行、うん、っ, って説得順であるんやだよ う機、ん、械だなやっぱりな。 先生<音声><音声><音声><音声>